演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこ ち, ちら4ライフ回転半を戦いします戦いした、ね、あこれは見えてます1これはで 中身はこんな感じでではいただきます噛むと甘さがジュワーッとくるこれがドライフルーツの真骨頂ですね本当これで体にいいなら言うことなしですベ ー, ツはースは大粒に食べ応えがあるゆったり酸っぱいがあるとたら意外と甘さもあって満足 ドライク、ね、ラミンテレーは一気に焼いてみたい方には置いてみますので一気に入れて編んだ瞬間に甘酸っぱいものが、ね、入ってくるようないわゆるレーズ ブドウの甘みはしっかりとその中にってまで、いつでも食べ応えがあってちょっと満足感が得られましたの、ね、で小腹見ずしには最適かもしれません、ね。では、ははいいいておます、ね。チャンネル登録よろしくお願いしく願ダイヤっっっただいておりますこっちがすいこっちち いわゆるコーンスナックとはまた違いますねサクサクではなくバリバリこれもまたいいですねお腹も満たされます 味はとにかく辛い辛いというような味ではなくて強い刺激に合わせてやすい味でしたねなので辛さを求めてもない味わいにありませ、ね、んがそこまで求めない方にはおすすめできますねこちらの塩味これはもういわゆる塩味として予想するべきのようなさっぱりとした味ですねでもポテトチップスのような味なのでおやつやラベルのようなお店の方がいいかもしれませんどちらも多分これまた食べ応えがあって満足感がられましたよね 腹がすうですねというわけで業務スーパーのタイフルーツとジャイアントコーンいろいろ食べられまして食べ応えがあるって何と考えられていいですねまら、あ、こんだけ食べたらまずいんでしょう、ね、ら1つ分ぐらいになるダイエット中のつまみにもおやつにもいいかもしれません基本的には最初に食べたベースが一番おいしかったのでなんか最初に食べたやつばっかりに強化してるような気がしますが、まあ、こちらの点数とさせていただきますそしてジャイアントコーンはソルト味がさっぱりしてる汁ものなのでこちらの点数とさせていただきます とても美味しかったたでですですま動食べご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるそしてよろしければ動画を拡散していただける他の動画を見ていただけると嬉しいです演舞永遠パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします